なおみ、ロムセットで検索してみてください。なおみの利用には事前に bios をインストールします。なおみを試した感想ですが、元々課金ゲームばかりなので、全般に高画質でクオリティが高いんですが、ゲームによっては音が出ない動かないなどメインと同様の問題があります。